近くある間で渋谷、はい、の器ができてなってくるわけなんですけれども、うん、でこれの最初の300年弱は泉山陶石で作られますでそれが天草陶石に変わっていくのが残り100年今日、うんうん、我々が始まってももう12030年経ちますので、うんで、うんえー、300年弱と100年ちょっとっていうふうにして分かれてで最初は泉山陶石、うん、今は天草陶石。 草透析が作りやすかったんですよあなるほど要はいわゆる成形の作りやすさもあって、はい、あとはそれが火に対しての強さ型崩れしない、はい、要は 焼, 焼いとる時に変形というのもしづらいとかいうのがあって、はい、で天、えー、草透析に変わっていくと。 でもその天草塔石自体は も, うもっともっと前っ天草のその地ではあのこれで焼き物ができるっていうことでもうその地では焼き物が作られてたわけですよそうです、ね、平賀源内が、はい、あのー、<笑>ここでこの石はいいものができるから、あのー、一生懸命やりなさいみたいなこれはいいものだみたいなお墨付きみたいなあそういうものなんですね。